Thank <music> you. こののり玉というのが、この浮きが、浮き仕掛けがですね沈んでいくタイミングでこの浮きがここで引っかかってこれ以上上に行かないようにするためにこれだけだと抜けてしまうんですけれどもこの絞り玉があることによってここから上に行かないように整理をしてくれる絞り玉になってますね。 はい、ここまでですね、えー、浮き止めの糸が入りましてしもり玉でしもりペットと今回は棒置きですねはい5号ですでその下にからまん棒のセットを入れてはい、えー、ここが道糸の先端になりました